それでは浜さんを皆様拍手でお迎えください。ありがとうございます。では発表の方を始めさせていただきます、えー。プレイライトを使って簡単に自動テストしてみるです。えっ、ー、とでは自己紹介の方をさせていただきます。えー、浜と言います。えっ、ー、と GitHub のアカウント高710です。えっ、ー、福岡在住の地方エンジニアで。えー 以前は受託開発の企業で金融系の SE だったりプロマネをやってました。でえー、と今はフィンテック系の自社開発のサービスの企業での SE をやってます。Python は、えー、約6年で、えー、パイコン九州実行委員会の運営メンバーということで、えー、と今日も、えー、とパイコン九州のです、ねえー、と T シャツを着てです、ね、参加しています。 えー、もし九州から参加しているよという人がもしいらっしゃったらぜひお声掛けいただきたいなと思います、はい、では、えー、と本題の方を始めます、えーとまあ、皆さんあの、まあ、自動テストを作ったことがある方、まあ、いない方などなどいるかもしれないですけど、まあ、何を使って自動テストを作りますかというところで、まあ、メジャーなところでいくと、えー、セレニウムだったり、まあ、サイプレスだったり、まあ、パペティアとかあるのかなと思うんですけど まあ、Python で作るんだったら、えーまあ、セレニウムで作るっていうのが、まあ、普通じゃないかなって思うところなんですけどでいやいやプレイライトがあるよっていうのが今日の話です。で今日のトークなんですけれども、えーまあ、まずプレイライトについての話をさせていただくというところと、えー、セレニウムとプレイライトの比較であとちょっとレポーティングの話をさせてもらって時間があればデモもさせてもらってまとめと。 したいと思ってます、はい、でまずプレイライトなんですけども、まあ、マイクロソフト社の、えー、オープンソースです。でまあ、基本的この、えー、とプレイライト自体はタイプスクリプトで作られていますが、えー、多言語対応というのがされているので、えー、タイプスクリプトだけではなくて Python、Java、C シャープで使えます。で まあ、オフィシャルだとこうなるんですけど、えーと、アンオフィシャルだと Ruby にもあったと思います。で、えー、ブラウザーとしては Chronium、えー、Firefox、WebKit のブラウザーエンジンをサポートしてますと。まあ、特に専用のダッシュボードはなく、えー、コードジェネレーターというのがありますっていう感じです。はい。で、次に、えー、と導入なんですけど導入するのすごく簡単で、えっ、ー、と、 ファイテストプレイライトっていうのをインストール、まあ PIP、でイイイインンスストトトーールルをしますでその後プレイラとイイいうので、えー、と一応、組み込みされたブラウザっというのがありましてそれをインストールするという手順にオフィシャルの方もなっています。まあ、準備はもうこれだけで動きます、はいで。今日はサンプルを作ってきまして、えーまあ、Chrome で起動して、まあ、Google のサイトを表示して パイコン JP2022 というのを検索して、えー パ, イえー、とパイコン j p 2 0 2 2という文字をリンククリックと。で、パイコン JP のサイトが表示されると。まあ、ちょっとこれ簡単なんですけど、まあ、これで今日はお話しさせていただこうかなと思っております。はい で, えー、とでは、私なりにセレニウムのサンプル書きました。 まず、ここですね、ここのドライバーイコール、ウェブドライバークロームなん、えー、とかって書いてあるんですけども、まあ、ここでウェブドライバーをインストールしますと、まあ、僕が初めてセレニウムとか作ったときは、えー、とドライバーをわざわざ落として置いといてみたいなことをやったんですけど、まあ、今はこうやって書けば、ドライバーをその都度インストールしてくれるので、わざわざ都度都度落とす必要は ないとでドライバーゲットでウェブサイトを開いてファインドエレメントで、えー、ここで言うとネームが Q となっているところのに、えー、センドキーズ PyConJP2022、えー、というのを打って、えー、で、えー、BTNK という、まあ、ボタンのサブミットを押してであとエレメント、まあ、対象のリンクを、えー、取ってきて、まあ、最初に当たったやつを 押すという処理で最後ドライバーをクイッと開放するという処理というのが大体セレニウムで書くとざっとこんな感じになるのかなと思いますとじゃあプレイライトで書くとどうなるかというとプレイライトはウェブドライバーで動かしているわけではないのでそういうのはいらないですと最初に使うブラウザの定義をしますとで えー、その後にブラウザのページのオブジェクトを定義してそのページに対して、えー、GoTo、えー、Google のサイト、まあ、ここでは例は Google のサイト開くですけども開いて、えー、その後 n ネーム Q となっているところに Fill というコマンドで PyConJP2020 というテキストを書きますとで。その後、えーと エクスペクトナビゲーションというか、まあ、ちょっと待機みたいなやつなんですけどページ遷移で待機した上でえで、ー、検索ボタンを、えー、プレスエンターを押すというふうに書いてますで、まあ、あとは同じですね、まあ、今度はクエリーセレクターオールというので、えー、ページにある対象のリンクのエレメントを取ってきて、えー、当たったやつをクリックをして、えー、抜けて終わりというこんな感じの書き方になりますと。 じゃ あ, まあこれぐらいの処理だとコード量もそんなに変わらないので何がいいんだろう簡単なのかなっていうところがあると思うんですけどもまあいっぱいあると思うんですけど自分が一番いいなと思っているのはこれが一番大きいですセレニウムよりも高速に動きますでコードジェネレーターここはプレイライトが標準で持っているからっていうところもあるんですけどまあいいかなと。 であと自動待機機をする機能でああったりとあとは、何気に僕もセレニウムで変えているときのつらみがあるのでアイフレームに関してはもし出てきたら、えー、自動切り替えというところの部分切り替えというよりかは切り替える必要がないというのが正しいのかなという感じですと、まあ、などなどというところですとで。速度についての話なんですけども。えー まあ、セレニウムは Web ドライバーに対して HTTP リクエストでレスポンスというのを繰り返すので、まあ、比較的結構低速ですと、まあ、使ったことがあると人も分かるんじゃないかなと思うんですけどもでそれに対してプレイライトは、えー、Web ソケットで、えー、プレイライトに接続して、まあ、その Web ソケットに対してコマンドを流していくという形をとるので、えー、最初もつながってしまえば。えー かなりその後の処理というのはかなり高速に動きます。まあ、仕組みとしてはこんな感じですね。えーまあ、セレニウムのクライアントというところが Web ドライバーに対して HB リクエストを送る。でそれに対してプレイライトに関しては w e b ソケットをつないでコマンドを、えー、そこに対して送っていくと。まあ、これが速度の違いになっています。で次に、えー、コードジェネレーターなんですけれども。えー 実はあの僕がセレニウムで結構一生懸命書いてた数年前とかだとあれだったんですけども今はもうセレニウムにもセレニウム ID というのが使ったことがある方もいると思うんですけども PyTest でのエクスポートというのが可能です。なのでそれを使えばセレニウムのコードを吐き出すことは今は可能です。吐き出したコードをこういう感じと。 まあ、さっき自分が書いたコードとは違うんですけども、実際、これを動かせば動いたはずですと、えー、動くんですけどちょっとこのままだとさっきのドライバーの問題で動かないんですねなのでちょっとだけ改造しますと、えーまあ、さっきのドライバーマネージャーというのを入れてインストールという処理を組み込むとこうすればあのちゃんと動きます。 で一方プレイライトはえっ、ー、とコードジェネーターをこのコマンドで呼び出すことができますプレイライトコードジェン、えー、あとはこう初期表示したい、えー、ブラウザーのアブラウザント UＲＬ かを書きますとちょっとちっちゃいんであれなんですけどまあこんな画面がですね起動してきますで、えー、これともう一つ普通にブラウザーも起動してきましてそこでブラウザーを えー、操作したら、その操作が全部ここのジェネレーターの、まあ、インスペクターかな、えープライ、プレイライトインスペクターっていうのがあるんですけど、ここにコードがはか、えー、れていきます。まあ、これをコピーボタンがあるので、コピーをして貼り付けるということをすればできますと。で、実際ここでデバッグをやったりもできたりしますと。で、こちょっと見にくいんですけど、えっ、ー、とまあ、 えー、とターゲットっていうのがあってここは今、Python ってなってるちるっとちっちゃく見えないと思うんですけどターゲットっていうのが Python ってなってるので Python のコードで出てくるんですけどここがさっき、えー、多言語対応されているやつが選択できて、えー、違うやつにすれば違う言語が測れますで次にオートウェイティングというところなんですけど、えー、とセレニウムはあの、まあ、結構 早, い早く動きすぎちゃってっていうのもあれなんですけどえー、と 待機処理というのを明示的に書いたり、まあ、してあげないとあのいけないということで、まあ、ここで言うと Web ドライバーウェイトとかでタイムアウト何秒とかってやったりして、えー、表示されなかったらあの、えーまあ、何秒待つみたいなことをやらなきゃいけないと、まあ、もしくは暗黙的に設定をするみたいなことが必要だったりしますと。 で一方、プレイライトはもそもそもこういった自動待機ボタンに対するアクションに対する待機っていうのは、えー、そもそも組み込まれてあるのであまりこういうところを意識する必要はありませんで次にアイフレームなんですけど、えー、とアイフレームの中にある、えー、とエレメント要素に対してアクセスするときは、えー セレニウムだと、まあ、作ったことがある人は分かると思うんですけど、えー、スイッチトゥーっていうのでフレームを切り替えてあげたりまた元に戻る切り戻すみたいなことを実際にやらないといけなかったしそうしないとその要素はないっていうふうに実際に作ってみると言われるんですけどプレイライトは、えー、そういった切り替え必要ありませんと、まあ、このフレームの中のこの要素に対してクリックっていう書き方ができるので、えー、わざわざ切り替えたりとかっていうことをする必要はありません。 ななどなどっていう感じ で, す、ねでえー、まあ急になんかレポーティングみたいな話になっちゃうんですけど僕はあのこういった自動テストをするきっかけっていうか、まあ、興味を持ったきっかけっていうのはどっちかっていうとこう自動テストをするというよりかはレポートを自動的に作りたいっていうのが受託開発企業時代にですね、まあ、部下というか仲間がですね一生懸命エクセルに 下も張っているという、まあ、皆さんもしかしたら知ってる人もいるかわかんないですけどそういうことをしている姿がいや何か違うなと思ってなので僕はとしてはこうレポートを作りたいんだよね簡単にっていうのがあってあるんですけど、まあ、プレイライト、まあ、セレニウムともにまあそういったレポート機能があるわけではないんですが、まあ、でも Python には実はまあフレームワークライブラリって結構あったりしてですね、あのー、レポートって結構簡単にもう作れちゃうんですよね。 それを、まあ、いっぱいあるとは思うんですけど今日は2つほどお話ししたいと思いますでまず1つ目ロボットフレームワークっていうのがありますでロボットフレームワークって昔過去のパイコン j p で、えー、どなたか登壇されてましたで僕も最初セレニウムに出会ってちょっとセレニウムが辛すぎて、まあ、レポートもっていうのがあるんでどうしようと思った時に出会ったのがこのロボットフレームワークっていうものですと ロボットフレームワークファウンデーションというのが管理しているオープンソースです。でこれ、ロボットフレームワークというぐらいなので、まあ、ウェブに特化しているわけじゃなくて、いろんなグリーンの操作とか、いろんなものをライブラリを入れることでできますと。で、実は、可読性が高いというところで、えー、ちょっと Python とはちょっと違うというところが良くも悪くもというところです。で、で困ったときは Python で自分でメソッド作れるので、最終的にはどうにかなると。 でずっとこのロボ、まあ、僕がこのロボットフレームワークを使ってた時はセレニウムのライブラリーしかなかったんですけど今はプレイライトのライブラリーがなんとありますということなんですでちょっといきなりなんか日本語のやつ出すんですけどこれが実はロボットフレームワークのコードです、えーとまあ、セッティングスというとこがインポートでしてで、まあ、実質的なインポートでして、えーとまあ、上のブラウザー このブラウザーっていう部分がプレイライトのライブラリーですとで下のマイライブラリーって僕がちょっとあのどうしてもうまくいかなかったこ の, テスこのサンプルコードを作るときにちょっといかんともしがたいとかって自分で作ったやつをインポートしてると、まあ、さっき言った最初にどうにかするときにやる方法ですねでテストのケースが p y c o n j p 2 0 0 0のサイトを検索して開くとでその下にある3つの行が実はまあいわゆるメソッド ロボットフレームワークではキーワードっていうものなんですけども実際そのキーワードって結構がっつり書いてますと意外にコード量はあのー、さっきまで書いてたよりも多いっていうちょっといいのか悪いのかって言われるとあれなんですけどちょっとここら辺が独自公文で、まあ、英語でまあ読みやすいっていうところがあるんですけど、まあ、それをちょっと僕は日本語のメソッドにしてるっていう感じです。でポイントは えー、例えば、一番上のクロ、えームで、えー、ドル括弧 =URL を開くというこの部分が引数でして、えー、と実は文中に引き数入れられるのでなんかそれっぽいこう日本語っぽい実はメソッドにできるということでこれで僕あのロボットフレームが大好きになったんですけど。えーで き、まあ、今日はこういう書き方の話じゃないんでまあ こ, ういうここまでにするんですけど実はこれって標準で実はレポート機能を持ってますとでさっきみたいにきちんと日本語で分かりやすいように作っておけばえとまあテストがきちんと通ればこういった緑のまあグリーンこれ実はテストしばると真っ赤っかな画面になって表示されるんですけどえこういう風に表示できるとでえ途中でえっとスクリーンショットをきちんと撮るっていう風なものにしておけばこういう風に レポートの中にちゃんともう、えー、スクリーンショットきちんともう組み込んだ形でレポートを作れると。なので、わざわざ、まあ、これで、まあ、例えばお客さんと同意を取っておけば、もうテストこれでちゃんと取ってますよねっても渡せば終わりでいけるんじゃないかなと思ってます。はいまあ、こういう感じのレポートの方法があります。ただこれは まあ、さっきプレイライトこういうふうに書けるよって言ってる部分を、まあ、結局、ちょっとロボットフレームワークで書かなきゃいけないっていうところがあるの で, でもう1つ紹介しようかなと思いますとで。それがアリュールレポートていうんですねアリュールは、まあ、これも多言語からの接続でのレポート出動ができるというオープンソースなんですけれども、えー、Python に関していくは PyTest 用のライブラリーとしてアリュール PyTest っていうのが提供されていますと。で 実際に、えーと、ちょっとこれまた組み込むために、ちょっとさっきの例をちょっと改造しちゃってるんで、なんか比較はしづらくなってると思うんですけど、ちょっとスクリーンショットを撮るメソッドだけ別で切り出して作ってますと。えー、このアリュールアタッチっていうのが、えー、レポートを組み込むっていうところで、まあ、これをつどつど撮りたいタイミングで呼ぶようにしています、えー、でタイトルをつけます。 でこの、えー、とデコレーターでですね、p、えーまあ、パイコン j p o 検索っていうデコレーターをつけて、えー、とこの w i z k i の中に、えー、ステップというのを入れると、でステップの中にくく、まあ、りにしたい処理っていうのを入れると、まあ、実際に例えば、えー、とアサート文とか入れたければ、こういうところに入れていくということになるのかなと思うんですけども、で実際に実行した結果がこれ。 まあ、さっきと遜色なく、まあ、テストボディっというところちょっとちっちゃくてもし見えなかったら申し訳ないんですけどこのテストボディっというところに、まあ、さっき作ったステップですねで、えー、と一番上のテストのケースとしては PyConJP を検索で、えー、ステップとしてブラウザーを検索 Google で PythonJP を検索検索結果をクリックという形で、えー、表示されるとでこれさっきスクリーンショットを撮るって組み込んだので そこを開けばスクリーンショットもきちんと撮られていますという感じです。と,、まあ、ということで、えーとまあ、などなだほかにも実は試したんですけどちょっとレポートの話ではないと思うので、まあ、これぐらいにしておこうかなと思いますと。じゃちょっとだけ動かしますす、えー、ちょっっと早いんですぐ終わっ ちゃうかもしれないですけど。これはさっきの、えっ、ー、と、ほぼ。なんだ。はい、あ、もう終わっちゃいました。<笑>あの、もう、もう終わっちゃったんですけど、これは、えっ、ー、とどれだ。これかな。これこれですね。まあ、さっき、多分、あ。 多分例で見せあのこれがサンプルですよって見せてたコードと同じなんですけど、まあ、こんな感じです、まあ、結構早く動いちゃうんで、えーまあ、セレニウム動かしてもいいんですけど、えーまあ、こんな感じと思ってください、まあ、結構早かったんじゃないかな、まあ、これがちょっと今回は入力項目1個なんでな ん, かなんかあんま速さ感じないかもしれないですけど実際に例えば入力項目が5個も10個もあったら結構効果を感じますセレニウムで 作ってる速度とはもう全然違うぐらい爆速で入力してくれるの で, でしかも、まあ、入力部分っていうのもさっき言った、えー、コードジェネレーターがあるのでとりあえずカチカチカチって入れるものだけ入れて吐き出してってやればあの結構すぐできちゃうと思いますはいちょっとまとめまとめをするにはちょっと早いのでちょっとおまけの話をさせていただこうと思います でこの話、実はあの裏がありまして、これあの、私あの、のパイコン九州っていうカンファレンスの、えー、運営をやっておりまして、えーまあ、あの今日パイコン j p とかって、えー、プロポーザルって、まあ、3倍ちょっとかな、なので、30いくつかのトークに対して100人ぐらいが申し込んでると、そういう感じなんですけど、地方パイコンっていうのをやっとですね、 今回、これが14枠なんですけど14枠来るかどうか分からないんですよ。な、まあま、かなか分かってもらえか分からないですけど本当に恐怖ですあの、数日前までトークが来るか分からないと。でまあちょっとこれって2022の時の話なのでですね、えーまあ、オミクロン株とかそういう問題もありましてもういろんなものと戦ってたなのでしょうがないので予備トークとして用意してたのがこのトークでございました。 ただ実はその時はプレイナイトじゃなかったんですよねあのプレイナイトで簡単にテストしてみるじゃなくてパイレニウムというライブラリパイレニウムで簡単にテストしてみるっていうものになってましたとなのでちょっとその話をちょっとだけ外れちゃいますけどさせてくださいとじゃパイレニウムって何っていうとですね えー、これセレニウムのラッパーライブラリなんですけど実はセレニウムと言いながら書き方はサイプレスみたいな構文で書くんですね。でまあパイテストを前提にしてるんでパイテストじゃないと動きません。で基本的にセレニウムなんで最悪困ったらですね あのドライバーを呼び出すことができるんでドライバー・ドットなんとかって書けばですねあのセレニウムと全く同じことを書けるんでですねいやよく分かんないなと思ったら、えー、セレニウムに戻れるというのがいいところなんじゃないかなと思ってますで他にもあのテストになんか使えそうなものも内包してたりするんですよねあのなのであのすごくなんかこれだけでテスト始めないとかいう時にはすごくいいなと僕はあのたまたま見つけてたまたま感動したっていう。 で実はこれがコードなんですよね、えーと。どうでしょう、なんかさっきまでよりも圧倒的にコード数少ないように思うんですよね。実はあのなんかあのインポートすらいらなくて、えー、その代わり、のパイテストで作ったやつに、かっこ p っていうのを入れとかなきゃいけないっていうのがあって、そのパイっていうのを呼び出して、ドッ v i s i t なんとかって書くと、これであの、えー、ブラザーであこの URL を開く、で、Get でこれこれで、タイプでこれこれみたいな感じで書くと、えー それで、タイプしますとでゲットでサブミットって書けば、えー、ボタンを押すとそんな感じですね。まあ、ファインドとかはなんかそんな感じと。で、実はここにブラウザーとかの呼び出しとかそういうのが一切ないんですけど、あこういう感じですね。これないんですけど、実はあの別であのこれ使える状況にすると Pyrenium.json っていう JSON ファイルが生成されましてそこにブラウザーは何を使うのかとかですね。 えー、とウェイトタイムいくつなのとかっていうのを、えー、ここで設定しておけばいいだけとだからあとはあの こ, このハイパイレニウムが実はヨシナにしてくれるというものになってるという感じなんですね、うん、で比較すると行動量を比較するとなんかちょっとセレニウムで書きたくなくなるぐらい行動量少なくていいなって思うんですよね ただまあちょっとこれを使っていくのは、ね、悩みどころということなんですけどこれあの、まあ、もしセレニウムで行きたいなって思う人はこれ結構コード 実, 際にあの実装の中身見るとですねあのめちゃめちゃセレニウムをくのは参考になるんですよね。今回この資料を作るのもセレニウムを先に書くじゃなくてパイレニウムで書いた後に中身を見てあこんな書き方を し, ようしなきゃいけないのかなって自分が勉強して書 き, な書き換えるみたいなことをやって。 あのこっちでは簡単に動くんですけどセレンデームだと覚えてないというのもあるんですけどすごい書くのに時間かかっちゃったみたい な, なんか本末転倒みたいなことになってましたという感じですとでちょっと逆になっちゃいますけどではいじゃあまとめをさせていただきますとでまあプレイライトあのまあこれはあのマイクロソフト製なんでまあ継続性とかいう部分についてはまあ安心できるんじゃないかなというところをまあ利便性も含めておすすめできるなと思いますと。 でこれセレニウムよりも本当に高速に動きますあ の, なので、1回本当に試してほしいなと思います。で、えー、これ、多言語対応されてるんで、今日まあ、PyConJP なんですけど、実は Python じゃなくても使えるんで、いや、自分、Python、実は Python じゃないんだけどっていう人はあの、自分の使ってる言語のやつもあったりするんで、ぜひそれで PlayLight イイを使ってみてほしいなと思いますと。 でまあ、レポーティングに関してはもうあの、Python まあ、PyTest h o n であったり、まあ、別のフレームワークというのを使えばあ十分今使える、えー、レポーティングツールってあるんで全然、もうこれだけあればもうテストってすぐ簡単にできるんじゃないかなと思いますただ、まあ、いいことばっかりじゃなくてやっぱプレイライトって結構最近できたものなんでちょっとコミュニティ的にはまだこれからと。でセレニウムはやっぱりもう過去からあるので 日本語ドキュメントとかすごく潤沢にあるのでそういう部分では、えー、とまだまだ情報量が少ないっていうところはあるんですけど機能とかはどんどん実装されていくっていうところもあると思うのであのそういう部分ではあのいいところもあるんじゃないかなと思ってますぜひ興味がある人はプレイライトで作ってみてくださいということで、えー、以上とさせていただきますご清聴ありがとうございました 発表ありがとうございました。スライドに質問がいくつか上がっているようですので、えー、質問させていただきたいと思います。とまず一問目なんですけれども、えー、セレニウムと比べて良いところしかないように見えるのですがデメリット的なものはないのでしょうか、うん、とのことです。まああそういう意味だとですね、えー、とセレニウムでまあさっきの例でいくとコードジェネレーターどっちにもあるんですけど、えー、と。 実際にやってみてもよかったんですけどあの実はあの今日やった例をですね実際にコードジェネーターで吐くとですね実は動かない<笑>動かないんですね。 えー、と結構手直ししが必要だったりします、まあ、多分です普通の Web アプリケーションとかだったら多分逆にそんなことはなくてきっと普通に動くと思うんですけどちょっと逆に Google で検索した結果のクリックみたいなものがちょっとコードっぽくて<笑>あの測れたコードだと動かない多分ですね逆にセレニウムとかだとちゃんと動いたりするのでそういう意味ではやっぱなかなかま だ, まだまだこれから発展っていう部分はあります。まあ、なのでえとそういうい これからだっていう部分がデメリットなんですけど僕はそれをしのぐあの速高速に動いて、まあ、大体テストって大体もう JavaScript で書くっていうのがもうなんかほとんどなんですけど自分が好きな言語で書けるというこの2つだけでもメリット、まあ、そこがもう僕のプレイライト推しなんで、はい、と思っていただければと思います。 はい、ありがとうございます。と続いての質問はえっと今の質問に似ていますが、多少ニュアンスの違う質問になります、えー、プレイライトのつらみがあったら教えてくださいとのことです。つらみあ。津波かどうかはわかんないですけど、基本的に今ドキュメントは英語なんで、あの公式ドキュメントに英語なんでセレニウムだと日本語なんで、あの英語から読み取らなきゃいけないっていうところがあるかなと。 いうので、まあ、そこはあのまあ、それは普通と言ってしまうと辛みではなくなりますが、あのそういうのに不慣れな人はちょっと辛みになるかもしれないと思います。はい、ありがとうございます。えー、3個目の質問になります、えー。もしご存知でしたら、プレイライトはノードと python で機能の違いがあったりするのでしょうか？とのことです。 そういう意味だとですね。えっ、ー、と結構タイプスクリプトがベースなので、まあ、タイプスクリプトにあって python はそれ用のクライアントなんでプレイライトをあプレイライトをこういったブラウザーとか多分操作する分のコマンドは多分全部用意されていると思うんですけど、なんかあの？タイプスクリプトでしか使えない機能みたいなものはあったと思います。はい、ありがとうございます。えー、続いての質問ですえー、セレニウムグリッドのような。 並列実行環境はプレイライトにはありますかとのことです。えっ、ー、とプレイライトは あ, あのアシンクがでちゃんとできているんで並列並行処理化も、えー、できるようになってます、うん。ありがとうございます。えー、続いての質問です。MS なのにエッジ対応していないのは何か理由があるのでしょうか。現在対応中とのことです。 エッジ対応してたと思ったんですけどね、勘違いかな。<笑>ちょっと僕の勘違いだったらすいません。はい、はい、ありがとうございます。えー、続いての質問です、えー。縦に長い画面のキャプチャーは全部撮るのですか？移動して撮るのですか？とのことです。ああ、えー、っとですね、えー、縦にバシッと撮ってたと思います。ちょっとうロ覚えですけど、はい。えー ライスが決められたのかなちょっとこれもうろ覚えですけどあのー、キャプチャーの仕方にもよるよったような気がしますすいませんちょっとうろ覚えです。はいありがとうございます、えー、次が、えー、現在のところ最後の質問になります皆様質問がありましたら書き込みをお願いいたします、えー、これ パペッティアって呼べばいいんですかねああパペッ テ,、はいはい、ティアのパイソン移植版パペッティアもありますがそちらはどうなるでしょうか速度や使い勝手などとのことですいや、ちょっと逆に無知ですいませんちょっとそれ逆に知らないかもです勉強させていただきますはいありがとうございますそうしましたら、えー、質問以上となりますので、えー、質問コーナーは、えー、と以上とさせていただきます、えー、それでは時間となりましたのであ、それでは、えー、と質問が、えー、以上となりますので えー、っと続きましてははい以上となりますね、えー、これで浜さんの、えー、トークを終了いたします発表ありがとうございました参加者の皆様は大きな拍手をお願いいたします。